中国、インド、南アフリカ共和国の5カ国によるブリックスの首脳会議や世界平和の確保と新たな安全保障を課題に中国・福建省のアモイで開幕しました会議の間を縫って多くの2国間首脳会談が予定されていますがプーチン大統領はすでに中国の習近平国家主席との会談を行いましたアモイによいるサホフォースカヤ記者に中継で話を聞きます会談後の声明はもう出ているんでしょうか はい、アモイに到着したプーチン大統領は、出迎えの中国側要人と握手を交わした後、空港から直ちに習近平国家主席との会談に向かい、議場兵の一兵を行うなど、丁重な出迎えを受けました。ロシアと中国の首脳会談は、今年に入ってすでに4回目を数え、両国の政治対話は日を追っ密になっていることを示し、 していますこれまでの会談は常に温かく友好的な雰囲気の中で行われてきました会談の冒頭部分をご覧くださいプーチン大統領です まず今回の BRICS 首脳会談をアモイというこの素晴らしい街で開催していただいたことに感謝を申し上げます中国の中でもこの地域を訪問するのは初めてですが美しい街の様子を拝見しその発展の様子に感銘を受けました出席のご努力の結果と拝察いたします今回の BRICS 首脳会議が成功を収めますよう願っております 中国の皆様は積極的にまた入念に準備を進めてこられたことはよく承知しております我が国としても高いレベルでの議論ができるよう全力を尽くすつもりでおります習近平国家主席です順風満帆で国家航海してきた中央関係という船がさらに順調に前進すると期待しています 路中会談最大のテーマは言うまでもなく朝鮮半島問題です今日は北朝鮮による水爆実験成功が報じられましたが両国の立場は完全に一致していますロシアは今回の実験をはっきりと非難し平和的な交渉また米韓合同軍事演習の凍結と引き換えの北朝鮮による核挑発凍結といういわゆる二重凍結方式による問題解決を進めるべきであるとしています路中会談では貿易取引 30% もの増加を示し年末には800億ドルに達するとみられる経済関係が最大のテーマとなりますブリックス首脳会談ではプーチン大統領は3カ国にシリア問題の平和解決への協力を呼びかける予定ですプーチン大統領はまた世界における保護主義の高まりや一方的な経済制裁を批判 IMF 改革を提案するほか参加国首脳との会談やビジネス会との会合さらに メキシコ首脳との会談も予定しています実は中国は今回の首脳会談にタジキスタンメキシコタイエジプトリニアの首脳を招いておりこうした BRICS プラスの枠組みはさらなる統合と経済成長にとって大きな可能性を秘めています。<笑> ありがとうございました。サミットが開催される中国阿莫イから伝えても。